はいどうも、前世はタラバガニ太郎です。はい、ということで、最近ね、久々に動画を上げてから、お肌が綺麗になりましたねとか、よく言われることがちょくちょくありまして、スキンケアに関してはね、たくさん今までいくつか紹介してきたんですけれども、最近あった質問で、ね、体のスキンケアってどうしてるんですかみたいな、その、背中ニキビがひどいんですけど、みたいなコメントがあったんですけど、背中ニキビとか体のスキンケアについて、今回紹介していきたいと思います。 太郎あげあげなんかまずちょっとね腕とかにはニキビとかできないんだけどちょっとやばい見ておいマジでもうだ前も脱毛クリーム市販の脱毛クリームでやられたって言うなんか腕とかには基本できなくて多分背中なんだろうけど背中どんなな感じこ ん, んな感じ。 自分で直に見てないから分かんないんだ背中にもね多分ちょこちょこあると思うんだけど今ね背中もねそこまで綺麗ではないと思うんだけども多分これはね結構昔自分汗もっぽくて陸上とか野球とかやってるときに結構汗もになりがちでそれをね 結構かきみ…かきむしった傷みたいな感じかきむしった跡みたいな感じで跡にはなってると思うんだけど今現状ニキビ自体はね背中にできてるニキビ自体は全然なくてで、まあ、どんなことをしてるどんなことを意識してるのかって言いますとなんか一時期夏とか暑い季節になると汗とかも混ざっちゃったりして背中にニキビもボバってできたりしてたんだけどこちらの。 スロワイルドスキンローションってやつなんだけれどもこれがねあのー、なんかね顔だけじゃなくて体にも顔にも使えるっていうもので自分はね結構顔にもちょくちょく使うんだけど体にもねこう背中に塗れる範囲でめちゃくちゃ塗ってますで塗った感じは結構さっぱりめでスッキリする感じになりますスッキリというかさっぱりする感じっていうかほんのり保湿されるような感じが 結構大きくてでなんか結構保湿もね続くからその汗とかにもね結構ごまかすごまかせるじゃないけどなんだろう結構さらつくっていう感じになりますサイズ感がちっちゃいので持ち運びもすごい便利ででもねこれ基本的にあの、男の人メンズに向けた化粧水なのでまあ女性には合うか分かんないんですけれども男性に使ってほしい化粧品です普通 の, その化粧水とかと何が違うかっていうと見ててくださいね 普通の化粧水ってさらさらめだったりぬっとりめだったりが多いと思うんですけどこれはねほら泡タイプなんですよしかも全然落ちない落ちない泡で全然落ちないし浸透浸透がね普通の化粧水と比べて 1.5 倍くらいすごいらしくてだからねその汗っかきの男性さんとか汗っかきのメンズとかにぴったりだなっていうこういう感じでね首とかに塗る 塗るるとすすぐ泡消えて浸透するんだよね普通のスキンケアって化粧水塗って乳液やったりして結構肌に浸透させるために手間だったりするんだけどこれだとね結構普通の化粧水より浸透しやすいのでその手間がめんどくさい男性の方とかも使いやすくなっておりますで自分もそうなんだけどもともと乾燥肌に近い混合肌ですごいね化粧水とかすぐ塗らないと乾燥しやすい肌で。 だけどちょっと動いたりするとすぐ汗ばんだりとかベタついたりする肌でその肌にぴったりだったのがこれだったんですよ結構肌に優しい成分が多く入ってるらしくてベビー用品メーカーと共同開発したので多分ね肌に優しい成分ばっかりなんですよ弱酸性で無香料無着色ハラベンが使われてなくてエタノールエタノールも使ってないでなんか安定性試験っていう件にもクリアしててその安全面にもね考慮されているという その結構自分も乾燥肌でこう書いちゃったりとかするんだけど浸透がいいしこう、塗りやすい普通の化粧水と比べてこぼれたりしないしそう床とかね僕男の人って結構床とか化粧水で汚しがちだと思うんだけどそういう心配もないからすごい僕的にありがたい化粧水です 結構塗った後とも 塗, 塗らなかった後も変わんないんですけど言うてそんなにただしっとりがね結構続くかなっていうだから汗でべたついた時とかもこれがあれば全然普通に生活できちゃうしそのねあのー、肌荒れの心配っていうかニキビとか体にできるニキビとかの心配にもつながらないなっていう最高ですねはいということではい、これがね、僕の 現在の、今現在の体のスキンケアの方法になっております。まあ、これ、顔にも使ってるんですけど、ちょっとこれからね、お出かけするので、今日はやりません。またね、日常のルーティンとかで出てくると思うので、その時参考にしてください。はい、ということで、今回は太郎の体のスキンケアでした。それでは、また次の動画でお会いしましょう。 待。